ご紹介いただきました相模ラ乱舞丸です皆さんこんにちはこんにちは、はいえー、伊藤絆祭りご開催誠に誠におめでとうございますはい、今日は、えー、皆様ご存知の通り3月11日12年前東北を襲った大地震、えー、その日から、えー、12年間大きな、えー、絆をずっとつないできた世の中だと思います えー、本日はですねオフィシャルチーム、えー、私たちも今年9月に、えー、相模原よさこい乱舞また再開することになりましたが、えー、この絆をつ、ね、なぐ相模原の、えー、総取り曲「よしゃこい」をまずね1回目は踊りたいと思いますどうぞ皆さんね「よしゃこい」あのだいぶ皆さんご存知かと思いますのでどうぞお入りくださいお入りくださいはいで皆さんで「えー、よしゃこい」絆をつないでいきましょう ぜひぜひお入りくださいはいそしてあプリンじゃそっちそっちじゃない<笑>プリンちゃこっちね<笑>はいえーとこのよっしやこいっていう曲は構えがありません音が始まったらどこからでも、えー、どの場所でもどんな風にでも踊り出せるような曲になっておりますぜひぜひねちっちっちっちっちっちっちって音が入ったら客席の方でも踊ってくださいよろしくお願いいたします ではま、はいらっしゃい はい<音楽><音楽> 「バイバイバイバイバイバイ 踊っていただいた皆様ご声援いただいた皆様え会場の方で踊っていただいた皆様どうもありがとうございました礼ありがとうございました、はい、今日一日皆様お楽しみくださいありがとうございました